ハッピー、キャンディハッピタプルーおかえりなさいませ、ご主人様ご主人様は、お一人様でいらっしゃいましたでしょうかふわりちゃん、また来たよああお久しぶりですおかえりなさいませ、ご主人様どうぞ、あそこの席空いてるんで、そこでいいですか元気なふわりちゃんには、5ポイントあげちゃうや、やったー<笑>じゃあ、ご主人様、これが 今日のメニューです。おすすめあるのかな。うん、そうだな、おすすめは。ふわりの落書き付きのオムライス、千五百円。俺、オムライス好きじゃないんだよね。マイナス十ポイント。ええー、悲しいよ、ふわり悲しいから頑張るよ。でもめげない、頑張るよ。じゃ、あ、コーラちょうだい。 わかりました少々お待ちくださいはいご主人様コーラだよご主人様さ、コーラにレモンつけるの好きだったよねだからつけといたよ気が利くじゃん !10 ポイツやっぴーご主人様、お腹空いてないはしょっぱいものか甘いものって言ったらどっちが食べたいどっちかって言うと甘いのかなー 待っててフワリ頑張ってきちゃうよーえー、ご主人様<笑>これ、フワリご主人様のためを思って焼いたホットケーキなんだけど失敗して焦げちゃったよー<笑>あ、あ、フワリのこと嫌いにならないでうん、美味しくなるスイヤーか い, いもう十ポイントあげちゃうジャッピー頑張ってるフワリちゃんにはおまけで三ポイント フワリン、うれぴっぴーこの調子で、ご主人様のポイント、稼ぐぽよおちょ、おちょ、さっきゲームセンターでねガンダムやってきたんだけど僕の、このガンダム三号機めっちゃ強くて角度がね、爆発する、味方巻き込んじゃうんだけど<笑>もう勝つから別にいいかなと思って、うんうん、あ分かるもうね、耐久高いから、うん、隣とも僕に稽古使う、うんうん、なるほどすご い, い、ね、ガンダム知って る, ってるすごいガ ン, るガンダムねガンダムフワリもああ お会計お願いしよっかな。はい、かしこまりました。はい、ご主人様、これが今回のお会計、二千八百円になります。はい、じゃ、あ三千円でお願い。は い, はい、ここで恒例のポイント集計タイム。わあ、待ってました。楽しみー。今日のふわりちゃんはいつもより頑張ってたので。うんうん、前回より十ポイントアップ。 三十ポイント達成のふわりちゃんには、え？なんと僕の連絡先プレゼントー！あ、あ、ありがとう。う、嬉しいよ、えー。大事にしてね。あ、うん、絶対大事にする。絶対大事にするし、ご主人様にもっともーっと頑張ってもらえるように、うん、ふわりいっぱい努力するね。うん。うん、じゃあ僕帰るね。ああ悲しいけど、バイバイ。<笑> やめよう。